に関してはちょっとどうしても言いたいことがあったので言葉を借りて言わせていただこうと思っておりますマジこの探検隊かンンンン や, やば見てから最後の<笑>うっちぃのパイ<笑><笑><笑>はいみなさんこんにちは夢めぐり女子チャンネル温泉は月ですでい<笑>ということでですね今日はあ、こまちがったはいおいで こうちゃんはい、はい、ということでですね今日は、えー、もう2020年なんですが今日流そうと思ってる動画はなんと2018年のクリスマス。 に仲良ししのの友達とと行っったた時の動画を紹介したいと思っておりますすいません本当に編集が間に合っておりませんなので結構過去の動画ですがちょっと楽しんでいただけたらと思いますで今日に関してはちょっとどうしても言いたいことがあったんでこの場を借りて言わせていただこうと思っておりますあの私テラスハウス大好きで見てるんですけどちょうど今涼とあ涼のこともみんなが好きだ みたいな感じで言ってそれをりょうがふる、まあ、じゃないけどりょうりょう言ってるけどりょうさんりょうさんがすっごい視聴者<笑>ごめんなさいねりょうさんがふるふるじゃないけど、まあ、そういうとこなんですよ今ねはいでは本当にこれ衝撃的で見終わった後に YouTube に上がってるテラスハウスも全部見てさらにですねあの山チャンネルも見たのでこれはもう山チャンネルではないけどハズチャンネルとして ちょっといろいろ物申していきたいと思っております。<笑>はい、ということで今からハズチャンネルです。ハズチャンネルなんですが、そうなんかあの、見たかなみんな見てるかなりょうさんがね、モテモテなんですよ、とにかく。私の友達もりょうさんのことめっちゃかっこいいとか言ってて、もほんとモテモテなのもわかるし、まあイケメンだし、モテるんでしょうねって思うけど、ビビと話し合ってる時に、まあ、ビビの言ってることすっごい正論だし、私はもう 女目線でししかかどうしても見れないから女目線で言わせてもらうと、まあ、ビビが正論だしなんかまあ逃げてるなって、まあ、山ちゃんが言ってる山ちゃんさんが言ってるのと同じなんですけど逃げてるなとしか思えないしかも私が一番許せなかったのは話してる最中にこうこうなって「ああ」みたいな話してたのわかります私あれもう大っ嫌い 許せないですだなんでかっていうとあれってっていうかあれをやる男性よくいるって思います<笑>いるっていうか<笑>どこにいたはい<笑>なんかこう都合悪くなったらなんですかねもう聞いてないよみたいになって私の場合はその元カレだったんですけどそのまま寝られましたからねもう本当忘れられないもうそれで別れたんですけどもうそういうなんですか都合悪くなったら逃げる男嫌い<笑> <笑>もうみんなあれを見て女子は結構そう思った人多いんじゃないかなと思いますなんかやっぱりでもまあ理詰めして正論で言ってしまうから女の子はどうしてもなんかそれ逃げたくなるのはわかるんだけど、うん、でもすごい都合いいなって思ったし、うん、なんかまあよくいるタイプだなと思っちゃった まあ、でも逆に言うと、まあ、そういうのを経験してそうじゃない人を選ぶようにこう勉強していけるからまあいいんだけどね、うん、いいのか、うん、まあでもちょっと本当思うところがあったからちょっとだけ言いたかった<笑>それだけ<笑>なんですけどで今回の動画はまあその あの手のはかかかけけけ離離れれちゃうけど、まあ、か離れないかカップルで行くならすっごいここおすすめだよっていう温泉を今日は紹介したいと思いますそこはですね、えー、伊豆の甘木荘ですね甘木荘さんは外で混浴で水着で一緒に入ることができるお風呂温泉がいくつかあるんですねなのでこうカップルで行っても2人で水着で 混浴に入りますしかもそれがもう大きな滝が流れてきてるのの目の前とかで入れたりあのちょっと怖い洞窟でドキドキしながら2人で入れたりもするのでいろんなシチュエーションを楽しむこともできて何ですか釣り橋効果ドキドキする釣り橋効果とかも味わえるしなおかつもお料理も美味しいし本当と素敵な旅館さんなので行っていただきたいカップルで行くならぜひ私はおすすめしたいと思っております、まあ、東京で、ね、関東からだったら近いですし いいいなって思いますまたですね私たちはそれクリスマスに行<笑>ってるんですけどやっぱカップルが多かったです周りにもカップルがすごいたくさんいていいねって言いながらこ子見てたんですけど<笑>すごい楽しそうでしたなので今日はそんなおすすめの伊豆の甘木村を紹介していきたいと思います私たちのちょっといろんな<笑>はいそういう女っぷりも見てくださいどうぞ そうかメリークリスマス。そう今日は、えー、2018年12月25日クリスマスです。はいね。寂しい。<笑>寂しくないよ。今日はゲストが来てます。はーいイエーイ。シチュ水名とかやってます。大久保です。なだっけシチュ？シチュ水名？シチュ水名。浦内？浦内。あ浦内。浦内、うん、ということで今日はですね行く方向は占いで出た方角に。うん てでかんどううううううててのやって決めたんですかア アップルそれウッいらないじゃん。いらないだから<笑>えそれ入れてそのアップル<笑>なんかその土地のなんか水とかを飲んだりするからしいあ、そうなんだ、うん、あ水に入その土地の水に入ってその土地の水を飲む飲んだりとかあの最高じゃん、うん、じゃあとりあえずそんな感じがいるで行ってもらうと思います行、うん、っていきます、はい いい景色今ね露天風呂に向かって、うん、絶景の中歩いてますよ、うん、見てみてほらわ分かんないから、ね、分かんない全然分かんないから<笑>伝わんないさ、紅葉も残ってるだよ写真いっぱい撮れるといいね外、うん、国の観光客も多かったね、うん、寒い<笑>寒いねちょっと帰れるけどクリスマスそうだよ<笑>どう ジングルベルでも歌う<笑>。<笑>いいよ親<笑>が、昨日ずっとあれだよ、グーグルホームとクリスマスの話してたから。うん、<笑>え、嘘<笑>。え、そう、オッケーグーグル。サンタはいるのとか言って。うん、なんつってた。<笑>きっとあなたの心の中にいますよって言ってた<笑>。<笑>はい、はーい。滝が見えた滝が。すごい滝。すごい滝。<笑>見せてあげないよー。え、どっちだ。被害四千受付。あ。 やっぱこの滝に入れるんじゃないあ、そうだよ<笑>すご い, い入ってる人いたいたいい、ね、到着滝めっちゃでかいよす、えー、い滝の、滝壺には入れないんだ滝にはいけないのけないの滝壺も温泉じゃないのあれあ、でも湯気です。ょそあ、滝壺も温泉…滝壺入れるんじゃないえ嘘いや結構人いるな撮影できるかな<笑><笑>ということで、行ってきます すごいね、滝すごいじゃじゃーんなんと滝の横に洞窟の湯すごい洞窟の湯す ご, す, ご す, ご す, ごすごいよ。うわ見てこ滝温泉、天城壮の人、名湯ですよしじゃ名湯をいただこう、うん、じゃじゃーんアルカリ性単純温泉、はい、何だったでしょうか どういうお湯だったでしょうかバカしてるアルファイスで<笑><笑>なんだそれ<笑>美肌の絵ですね正解は<笑>最強の美肌の絵うわすごい見てなにこれで奥<笑>続いてるよこれやばいわすっごいこれ何 アビだ男言うと繋がってる繋がってる繋がってるアビだアビだアビだえ怖い怖い怖いちょっと待ってめっちゃ怖いめっちゃ怖いえどこまで行けんの行こて行って<笑>行けてうち<笑>の背中を映しつつかわ、はいすごい あ, あすごい探検隊探検うわ や, やば 心に収めますあ戻ろう怖 い, こうのいすごい、よねすごいめめちちゃゃ、なんかもう朝なんだか上から落ちてきてるしずくなんだかわからないけど、怖怖怖いいい怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。 で、しばらく言う勇気はないねないねたぶ、ね、すっごいあの、サウナ的あー、そうかもね、効果がある熱いスムースねスムーあの滝すごいですよーすごー い, すご い, すごいむしろ時つぼに入れるかなって思ってたんだけど、うんうんうん、滝つぼではなかったです ね, ね、えー、でも、でもねでも、すごいすごいすごいキチューで見てください、このうっちぃの アスをいこいいいい<笑><笑>れからも一とつきあってほ<笑><笑>しいんだけど。 こっち方面に行くといいよっていううちの方位いい方位の方に、うん、行くて開運する開運するひっぽう湯みたいないいねひっぽう湯のやりたくってえいいね私じゃんそうそう温泉北の北のひっぽう湯やりたい、うん 方面を調べてあその悩みんなできてリかれますか なんかもらえるんじゃない紹介したらそのアプリから何かもらえると思うから、うん、ちょっとそれ狙っていこうそ、うん、れ狙っていこう<笑>勝手に勝手に無料で紹介していこう、うん、そうしようそうしよう、うん、いいね、うん、で私は温泉を紹介して、うん、で開運してどちらか2019年にそれをじゃあやって、うん、すごく飛躍したら、うん、これはもうすごい当たるってことだよねそう当たる絶対当たるかも<笑> そうだ、ねいいよね、それで結構だって年間で温泉はすごい行ってるから、うんうんうん、そプライベートのうちも結構何とかお付き合いしてくれ、うんうんうん、たらうれしい。 温泉そうだよねてててて、温泉ソムリエ持ってんの、そう、持ってたんですよ、ただいたきれ、一回も切れ出して、だから、<笑>温泉ちゃんに会えて、本当嬉しい、いや私もい、ないの、友達で温泉ソムリエ持ってる、うん、温泉好きが、一人もいなくて、うん、<笑>そうのなの見ないや、<笑>だから、うんち系言っても大体みんな嫌がられるから、うん、そうんち系、一緒に分析表とか見よう。 あちょっと後でテストがなかった<笑>テストの様子もお送りしますはい<笑>す<笑><笑>楽しみまーす